厚生労働省によりますと、今年2月の有効休止場率は 1.34 倍で、前の月より0 0の1ポイント減り、2ヶ月連続で、前の月を下回ったということです。建設業や製造業では、人手不足にもかかわらず、コストや燃料費のことで、空気が増えなくなっているものの、 コロナがほぼ落ち着いている状況で、現在が反映されていため、より高中継の仕事を探す人が増えました。<笑>一方、その都研究区によりますと、より良い条件の仕事に効くため、一常の都合で退職する人が多いので、2月の完成失業率は、前の月よりも、0で2ポイント高い2でただそうです。